ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。店内撮影オーケー。サウンドボックスの紹介してました。SL のサウンドボックスです。ボーってなってると、より臨場感が高まりますね。ドクターイエローも来ました。鉄橋、鉄橋、鉄橋、鉄橋です。 何の電車が来るかなブルートレインの北斗星が来ました。新宿湘南ラインかな長い列車が走ってます。青ラインの国鉄電車もかっこいいですね。犬顔のキハ81が来ました。後ろは猫顔のキハ82です。ブルートレインが来ました。 常磐線の、新旧型の新型特急が、鉄橋ですすれ違いますこのジオラマは大迫力ですねこれは HO ゲージです HO ゲージは大きいですねスイスのロー特急が来ましたジオラマの大きさが すごいでかいのがわかります。中には、車両センターも見えます。あっちには、建物があって、駅前が形成されています。LRT が来ました。LRT が、路面に入っていきます。地下鉄も走ってますね。 さっきの、スイスイ特急です赤いラインは東京メトロ丸ノ内線かな銀座線が戻ってきました。他にも色々いろいろな車両が走っていたので、ぜひホビーセンター加藤東京のジオラマを見に行ってください。E353 あずさの鉄道模型が走っていました。 シオラマの最初は、緑の芝生の上に、レールを敷いても楽しめますね。ということで、ご視聴ありがとうございました。